私たちの秀夫君は17年間の人生を大鉄管転移症という心臓病とともに歩んでいます。高校生の時ついに倒れ旅立つことになりました。秀夫君が数々の死を残しておりました。父の私が作曲しました。皆さん見てください。 尊松尻尾大墓地獄六番安達尻尾千秋楽二十 これが本堂でしょこれ本堂って書いてるよ